ムーンチャイルドとファニーの代表しております萩原ですえー、今日はパニーの妹分としてムーンチャイルド参加させていただきますちょっと緊張しておりますが元気よく踊りますのでどうぞご声援よろしくお願いいたします Да. 愛の花 優しい心に咲く花春夏秋秋春夏秋冬春夏秋 皆様に感謝礼ありがとうございましたはありがとうございました